あーちょっと待ってゴレオン単体ごときにこの私が皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています11月25日今日はドラゴンコインの攻略法を紹介しようと思いますドラゴンの攻略をくッガッツが足りない 皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月25日、今日は、ドラゴンコインの攻略法を紹介しようと思います。今回は、天地雷鳴氏、魔物使い、魔物使い、デスマスターの構成で倒してますが、結論から言うと、どの構成でも割と事故る可能性があるボスだと思います。以前の動画では旅芸人が最強だとか言ってましたが、本当に最強なのは天地雷鳴氏でした。 天地雷鳴士がというより、実は、カカロン様が最強でした。普通にドラゴンコイン持ち寄りパーティーを募集して、戦士や舞踏家や賢者などを入れて、5分くらいかけて倒していた時のことを考えると、このサポート仲間構成で、3分で倒せてしまうのはとてもお気楽な感じに見えますが、それでもやはり、世界樹の葉を使わされる局面はかなりありますし、最後まで気を抜けない相手だということには変わりありません。そんなことより、このカカロン様の色変え衣装を見てください。 とても素敵な衣装だと思いませんかこれは、ベルトナ大陸の福引き1等でもらえるアイテム、龍馬のレー婦赤を使ったものです。他にも色々素敵な現場用の衣装が B 級10ショップで販売されていますので、気になった方はぜひ。b r というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので。